竹井和也さんを拍手でお迎えください。はい、えー、では改めましてスフィンクスを通して考える拡張の仕方という発表をさせていただきます。えー、と, というわけでまずはじめになのですが、えー、とお前誰をがありますよね、えー、と改めて、えー、と武井と言います、えー、とツイッターとか SNS だとこの「竹井というアカウントとこのアイコン で普段活動しているのでもし目にかけたらちょっとだけ気にしてあげてください、えー、と基本、あのちょっと後で会社のことちょっとだけ触れるんですが基本的にプライベートであの趣味系のパイソニス n にしをしていて、えー、ともっぱらあのライブラリーとか拡張の類をポツポツ作ってたりしますあと最近だとこの今回の資料もあ含めてあのスフィンクスでプレゼンテーションをしたがる人というラベルをちょっとつけるようにしてみました。 でえっと、改め て, 所属とて会社の所属としては株式会社、ニジボックスという会社で働いています。<笑>えっと、このニジボックスなんですが、えっと、リクルートグループの、えー、グループ企業として所属している UIUX を中心としたデザインや受託を行っている会社です。えっと、もし興味があったら、コーポレートサイトなどをのぞきに来てみてください。 とまたえっとニジボックスの運営しているメディアの一部にあの皆さん多分見たことある方いらっしゃると思うんですけれどポスト D というあの海外のテック記事を中心に対して海外の記事をあの日本語で翻訳して公開しているキュレーションメディアを現在ニ次ボックスでずっと運用していますこちらもあの月1ぐらいのペースで更新されててあの近日にちょっと新しい記事出る予定なのでこちらもよろしくお願いします で今回話す予定のことなんですが主にこの4つですね、えっと、基本的に CFP、えっと、やタイトルに出てくる通り、ありスフィンクスの拡張の話をメインにしています、えっと、またえっと基本的にあの CFP にも書いてあった通り、あり私が普段拡張を書いてるときの体験談を踏まえたものをメインで話す予定ですというわけで一番最初にちょっとクイスフィンクスの の前段となるスフィンクスのイントロダクション的なところの話をします。で、せっかくなんかオフラインの規模増えてきたんで、ちょっとせっかくなんで会場にいる皆様にちょっとアンケートをせっかくだけど取らせてください。えっ、ー、と、スフィンクス知ってる方いらっしゃいます。ですよね。やっぱこのトーク来てくださってる人知ってますよね。で、スフィンクスし使ってますっていうとあ、やっぱ減りますよね。スフィンクスを知ってるけど、やっぱ使ってない人っていうのは、やっぱ意識、 まあ、使っているっていうまあ書いているっていう意味での使ってますかっていう質問なんですまあそういうことが多いと思うの で, で改めてスフィンクスとは何かみたいなことを簡単に話していきますスフィンクスは、えっと、Python 製で作られているドキュメンテーションビルダーです、えっと、いわゆるあのドキュメントテキストベースのソースを束ねて、えっと、一つの、えっとまあ、ドキュメントという一塊のものとして扱いそのドキュメントの一塊からその HTML、PDF を生成するビルドを一貫して行えるようなツールですねで普段、えっと。普通に使っている分にはこのソースにリストラクチャードテキストというフォーマットのドキュソースを使ってこの内部で、まあ、DocUtils という、まあ、ドキュメンテーションのライブラリーツールを使っています。でのであの位置づけ的にはこうですね。このの複数のソースを 複数のソースをスフィンクスが束ねていろんなファイルに出力するこんな感じで動いていますで今出たリストラクチャードテキストは、えっと、いわゆる軽量マークアップ言語というカテゴリーに属するフォーマットですえっといわゆるプレンテキストの中にいわゆるマークアップの部分があるんですけど、えっと、仲間としては、えっと、マークダウンあたりとかと結構同じポジションにいる感じですねでただそのマークアップダウンとかとちょっと違って いるととうう点でいうとそのこのフォーマットにはあのの仕様ととしてディィレクティブという概念があります、えー、とこの今、えー、とちょうど出ているページだとこのトックツリーっていうこのコロンコロンはじから始まる部分がディレクトリでこのインデントされているこの中身が、まあ、ディレクティブの本体なんですけれどこういった形のフォーマットを使ってこういう表現をしていいっていう部分自体が仕様として存在しているので。あの 自分の中の感想ではそのマークダウンと比べて表現力や拡張力を上げやすいような構造になっています。で実際にその出力するパターン先ほど出た HTML や PDF があるんですけれど例えば他にその電子書籍でよく使われる EPUB だったりあと 最近自分がちょっとだけ使ったことなんですけどあの、ユニックストーカー、リナックスコマンドなどのマンページがあると思うんですけど、このマンテキストをリストラジャードテキストからビルドして、このマンページのフォーマットに落とし込むみたいなビルドもできたりします。で、実際にその使われているサイトももちろんいろいろあって、まあ、もちろんあの Python 製のドキュメンテーションビルダーというのもあって、Python 本体のライブラリだったり。 もちろんスピンクス本体だったり、Python のパッケージ、さまざまな結構なところで使われているんですが、ちょっと変わったところで、えっと、こんなのもあるのを、ちょっとせっかくだから、ちょっと知ってほしいなと思って持ってきましたあの。フォートランっていうあの、科、まあ、学計算系の言語あると思うんですけれど、最近知ったんですが、フォートランのサイトでは f フォートランラング .org ドドのサイトがスピンクス製であることを最近知りました。 またあとウェブ系だとまあ有名なのは p h p マ y a d m ですね。この辺りとかも実はあのスフィンクスでドキュメンテーションが書かれてたりします。で、そうですねで書籍、PDF ベースといったとおりであの書籍も結構いろんな書籍がスフィンクスで書かれています。この辺りはあのスフィンクスのルーブだったかな、そのサイト各所であのこういう書籍がスフィンクスで作られていますという書かれているものをあの転用引用させていただきました。 でここまでがスノースフィンクスで結構できることであのいわゆるリストラクチャードテキストでドキュメントが管理できて HTML の生成をできたり PDF も、まあ、PDF に関してはこれラテフが別途いるんですけれど PDF の生成もできたりするんですが、まあ、もちろんその性能だと全然、でも困らないんですが、まあ、ちょっと物足りないかなという人はいるかもしれません。例えばよく 聞くいたにしも全にしても基本的にフォーマットってマークダウンで書く人がほとんどな中でこスフィンクスってリストラードチェックステキストを使っているので例えば同じスフィンクスでもやっぱマークダウンでドキュメント管理したいみたいな人っていると思いますあとはスフィンクスって HTML 直接埋め込めるんですけれどもうちょっと楽に埋め込みたいよねみたいな話も出たりするんじゃないでしょうか。 でそういうときのためにあのスフィンクスはあの拡張ができるようになっています。というわけで、えー、とそんなスフィンクスの拡張の話、えー、と今回の本題の 0.5 方手前ぐらいの話ですね、うんえー、でスフィンクス拡張とは何かというと、まあ、ありていに言ってしまえばあのスフィンクスの機能を拡張するための Python ライブラリーです。 でえっと、ライブラリーでありさえすれば、えっと、どこに置かれていてもどんな公開のされ方をしても別に普通にあの使えますしスフィンクスはあのドキュメントの管理に conf.py というファイルを使っているんですがこの conf.py が、えっと、拡張の条件を満たしていれば、えっと、これもスフィンクスの拡張になります、えー、ちなみに、まあ、拡張の使い方は多分使っていることがある方がいると思うんですけどこの conf.py の extensions という値があって ここに拡張として使いたいとライブラリの名前を書くだけでそっちの呼び出した側が条件整っていれば普通にちゃんと何事もなくスフィンクスの拡張として機能しますちなみにこれがあの必要最低限定裁が整っているスフィンクス拡張ですねあのセッットアップ関数の 引 数, にアップ1個引数が1個あるセットアップ関数がそのモジュールに存在すればそれは全てスフィンクス拡張です。一応あの誇張じゃないですねこれあのセットアップがちゃんとスフィンクスの呼び出し側で正しく動くのであればこれは全部スフィンクス拡張として機能します。 で実際にスフィンクス拡張で実現可能なことってどれぐらいあるかというと、えっと、ディレクティブの登録をはじめとしていわゆるあのスフィンクスを普段ビルドに使ったりそのスフィンクスのためのドキュメンテーションをするためによく書いていることのあらかたすべてができます。 これは後々ちょっと出るんですけれど結構根っこのところはスフィンクスが開けてくれているので結構ほとんど多くのことができて実質スフィンクスというか Python の CLI 処理で段やっていることは大概できると思ってくれて構いません。でこれさすがにちょっと雑すぎるのでざっくりと分類するとスフィンクスの視点で見た場合の拡張は大きく分けると3プラス1ですね。 えっと、先ほど の, そのリストラクチャードテキストのフォーマットを増やし の, の拡張の種類を増やしたりそもそも使えるフォーマットを増やすような入力系の拡張で実際にそのドキュメントから表現力をいろいろ増やすための出力に関する拡張でそれとは別にその途中の経過でいろいろ何かをするための内部で何かをするための拡張でそれをまあ大体複合したものみたいな形で分類ができます。 で実際に拡張の例であの普段のスフィンクスの本体の中にもバンドルされて普段は呼び出さないと使われないものがあったり、えっと、実際にサードパーティー製のライブやりだったりいろいろありますね。でちょうどサードパーティー製 の, この1個目に書いてあるこのマイストパーサーというスフィンクスの拡張を使うとも、えっと、れなくな、えっと、マークダウンで、えっと、スフィンクスのドキュメントを管理することができます。 でちょっと こ, のこれからのこの後の時間でスフィンクスのドキュメントあ、拡張の書き方みたいな話をしていくんですけれど、その例示用にいくつか出てくるスフィンクス拡張をちょっと2つばっかり紹介させてください、どちらも自作です。で1つ目、えー、とこれ、スフィンクスコントリブオーエンベッドっていうやつです。えー、とこれはあのオーエンベッドっていう、えー、と HTML かな。の コンテンツをあの埋め込みやすくするための情報を、えっと、クライアントに渡せるようにする埋め込みのサポートをするような企画なんですけれどこいつを使って、えっと、URL 指定をするだけでこういった、まあ、今出ている私のツイートみたいなものを、えっと、埋め込めるようにする拡張です、えっと、もしあのスフィンクスでドキュメント書いてる方って分かると思うんですけれどツイートを埋め込もうとするとこのローティーディレクトリを使ってあのツイッタ ー, ー, ー, ーの あの画面からのこうピあの埋め込みをね HTML を取ってきてまるっと貼らなきゃいけないや つ, がやつなんですがこれをこ応援ベッドっていうディレクティブを使うだけで URL を貼ったら勝手に埋め込んでくれるという個人的には便利使いしてるやつですねこれはいわゆる応援ベッドっていう入力が必要なので入力とその出力をするための出力と入力に関する拡張です でこのあたりの拡張は、えっと、このあと出てくるディレクティブやノードというものを使う必要があります。そしてもう一つ、えー、スミックスコントリ ブ, ブドウ X、o ー l e が出している日本語の分解、解析、開、う、業、ん、ポイントの解析用のライブラリがあるんですけれど、こいつを使って、日本語文の会議をいい感じにできるようにする拡張です。えっと、いわゆるこれですね 多分見たことある人、そろそろ減ってくると思うんですけど、いわゆるこ の, このあなたとじゃ v a m a ダウンロードっていうこの、この良くない拡張をあの GoodX を通して開業箇所を埋め込むと、あのこういうふうにできますよね、えっと。こういうことをするための拡張です。で、これは出力のみに関する拡張です。スフィンクスの内部処理で ATML を生成するんですけれど、えっと、この内部処理。 の途中でそのスフィンクス本体が出力生成した HTML をさらに加工することが必要なのでその出力のタイミングに割り込むという加工が必要ですこの割り込むというところが、まあ、ポイントになる拡張 で, す、ねはい、ではここからが本題メインですね、えー、とスフィンクスの拡張の実装アプローチの話をしていきます で改めて再掲するとこの最低限、定罪が整っているコード本当にこれだけなんですけれどいわゆる、例、えっと、まば回引数なんでアップってしているんですけど引き数を1個受け入れるセットアップ関数、えっと、これがあれば先ほど言ったようにスフィンクスはあの宣言あの拡張に記述されたモジュールを読み込んでこのセットアップ関数を見に行ってくれます。 つまり実態としては大雑把に書くとあの入出力を追加するため の, その関数やクラスだったり、えー、と実際にその割り込み先ほど出てきたその割り込みというところにイベントハンドラーがあるんですけれどこのイベントハンドラー用の関数でこれらをスフィンクス本体に紐付けることを目的としたセットアップ関数とおまけこの4つで大まかにスフィンクス拡張が構成されています。 でえっと、個人的に普段使っていてやっぱ一番大事なのはここの星で書いたあのセットアップ関数ですねあのここが拡張っていう部分で考えると非常に重要ですそれこそあのセットアップを制するものはスフィンクスを制するぐらいに、まあ、重要かなと思ってますでセットアップ関数の主な役割は、えっと、スフィンクス本体に対してこの設定のどんな設定を追加するかの宣言だったり この拡張を通してどんなディレクトビを実際存在することを伝えるような処理だったりこの拡張が読み込まれたタイミングにあるイベントに対して追加でこれをやってほしいというイベントハンドラの登録だったりというものが全部揃っていますこれが先ほど言ったセットアップ関数の最初の引数のアップという部分になるんですけれどここのアップがスフィンクスのビルド値の本体いわゆる スピンクスのアプリケーション本体のインスタンスがそのまま渡ってくるのでここのアップに対してアップが持っている各種 API を全て呼び回すことができますでなんでこれがすごい重要かというとあのスピンクスの処理の関係上あのコンフィグの読み込みとほぼ同時のタイミングに動くためあのここで終わらせないと困る処理っていうのが結構あります 例えばそのファイルの出力の後にあのにディレクティビが増えてもしょうがないのでここであのスフィンクスのメイン処理までにやっておかないといけないことすべてを記述しないといけないため結構このスフィンクスのセットアップパイをまず最重要視して普段書いてますで実態としても こ, うこんな感じなんですねあのススィンクス本体があのディレク 途中で、まあ、あの中でディレクティブだったり何 な, なりを読んでるんですがあのセットアップ関数を呼び出したときにこのセットアップ関数が拡張の中で管理しているディレクティブだったりイベントハンドルだったり全部保持しますあ全部保持でかアッドで登録する感じですねであので実際メイン処理のときってスフィニックス関数を見ない拡張を全体として取り扱うことってもうほとんどないんですねのであのセットアップでよろしくじあの登録忘れちゃうと、うん、そこの 登録しなかったものが全部丸と抜けてしまうので、改めてセットアップ関数が重要です。で先ほど出てきたいくつかのセットアップ関数の役割の中身のことを話していきます。はいえー、とセットアップ関数、えーと、コンフィグですね、いわゆる設定項目の追加、はいえー、conf.py の中にはさまざまな設定項目を書くのですが、ここにどんな項目が新しくを新しく追加するかというものを宣言することができます。 でこれが気をつけないといけない点としては、えっと、コンフパインの中で重複って当然許されないので、例えば他のスミックス本体と全く同じ設定名にしたり、えっと他の拡張とバッティングするような命名規則をすると、えっと、機能しませんので、このあたりはなんか、えーまあ普段使っているものと比較して気をつけていく必要があります。そしてもう一つ、次が、えっと、ディレクティブの登録ですね。 まあ、先ほど出てきたようにその応援ベッドみたいなタイプの入出力に関する拡張をしたいときにどうしても必要になってさまざまな形式があるんですが一旦ディレクティブとノードだけちょっとお話ししますね時間的にもこれ先ほど言った応援ベッドを使ったディレクティブの登録ですこれあの上がツイッターの埋め込み下が YouTube の画像の埋め込み下をやる と, えっとビルド時にあのいわゆるあの YouTube の埋め込みの動画がそのまま埋め込まれますで まあ、もちろんスピンクスの拡張として作ってるのもあるので当然なんですがこの応援ベッドっていうものはスピンクス本体にはありませんのでこういうものを自作して登録する必要がありますで実際にえっと簡略化したあのディレクティブの定義と埋め込み方なんですけれどこの上にある応援ベッドディレクティブはえっとえっと実際にこの ドキュメントから埋め込まれたディレクトリーを見たときに、その中身を読んで何をするかを定義する必要があります。で、実際にここのデフで LAN があるんですけれど、その先ほどの URL をとディレクトリーを見つけたら、ここの LAN が呼ばれるようなイメージですね。で、LAN の中で、えっと、ちょっと後で説明するんですけど、ここの応援ベッドというノードが作られて、それを返すという、この LAN というメソッドが必ず必要になります。 でセットアップ感想の中で、アッドディレクティブという形で、えっと、このディレクティブのテキストの中からこれを見つけたら、こちらのクラスを使いますという宣言をしておくわけですね。でなんでこんなことしないといけないかというと、えっと、ディレクティブってあの、あくまでディストラクチャードテキストの中の話なんです。で 実際にスフィンクスがドキュメントとして内部で管理するときは、そのドックユーティルズのドキュメントという形式で管理するんですけれど、ここでの管理の仕方はディレクティブではなく、ノードという形態で管理しますので、ディレクティブだけを宣言しても、実態どんなドキュメント上のどんなノードが対応しているかがセットで必要になってくるため、大体ディレクティブを登録したら、ノードがセットでついてくる感じになります。 でこっちがノードですね先ほど言った応援ベッドっていうノード今度はノードの継承した応援ベッドというノードのクラスを定義する感じになりますちょっと先に一旦先にするとこうやってお こ, こちら先のアッドディレクティブと同じくアッドノードっていう形式で、えっと、登録する感じになるんですがノードの特性として、えっと、出力にも関わってくるのでこのノード、えっと 応援ベッドっていう能動に到達したら出力時に何をしてほしいか抜けるときに何をしてほしいかという出力に関する処理もここで定義しないといけませんでこれと合わせていわゆる出力時のビルダーという例えば HTML 出力するときはこの応援ベッドの濃度に対して入ってきて出てくるときに何をするかという形式で定義してあげる必要があります で他の入出欲に関するのだとビルダーっていうのがあるんですけれど、えー、とこれは今回、えー、割愛しますという か, と い, うか、えー、と い, ろいろいろやることが非常に多いのでちょっとスキップします。今回 そしてもう一つ、イベントとノードのほかにセットアップガウズのところで出てきたものとしてそのイベントハンドラーの話をしました。でこちらはあのいわゆるスフィンクスのビルドの処理の過程であらかじめこのタイミングで、えー、とこういうイベント が, 用意があるというイベントがある程度用意されており、えー、とこれを元にしていくつかの追加処理を、えー、と登録することができます。えーと で基本的にイベントハンドラーに呼ばれた時点でその時点でどういうことをした後のデータという形式で引数で全部渡されるためにあのその場のイベントハンドラーでいろんな加工が採用できますと普段書いてないんですけどそれこそ、えー、と読み込みが終わったソースをもとにそこからもう再加工何かを加工してしまうみたいなことができたりしますねで最初から結構な数のハンドラーが用意されているのでもうその時点で便利なのですが スフィンクス拡張の中でさらに自分でイベントを作ることができるのでこれって意外と拡張性がすごい高いんじゃないかなと思ってます普段は使ってないです実際にイベントハンドラーの書き方はシンプルでこれ1個上はあるイベント用の関数なんですけどそのイベントに対するそのイベントのハンドラがどんな引数を受け持っているかを確認した上である関数を定義して このアップドットコネクトというメソッドを使いこのイベントが来たらこの拡張では追加でこの関数を呼び出すというのを登録することを黙々とするだけとなりますね一応さっき書いたようにアッドイベントというメソッドを使うことでイベントそのものを増やすこともできますちなみにイベントハンドラーの種類コアイベントの種類なんですが18個はめっちゃあります えー、とドキュメントからピックアップしてだけなんですけどあの下でめっちゃ見切れてるぐらいあってあの普通に数が多いので普段自分が使っている、えー、とコアよく使っているイベントハンドラーだけ2つ紹介します後でで分類するとこんな感じですねいわゆるあのビルドの初期処理だったりそうじゃなかったタイミングでソース読み込み中間出力終了みたいなタイミングでグルーピングされていますで普段使いがちなコアイベント1つ目が HTML ページコンテキスト ですこれはドキュメントいろいろ商棋を生成した後と最後に HTML を出力するタイミングでファイルを生成する直前に呼ばれるイベントです。これは生成時のテンプレートに埋め込む直前の HTML を加工できるので例えば先ほどのブドウ X みたいに追加で開業を埋め込みたいとか全てのテキストソースの後ろに何か HTML を埋め込みたいみたいな。 ことをする時によく使います、えー、もう一つが、えー、とコンフィグイニテッド。えー、とこれは、えー、とスフィンクスがビルド処理をする一番最初、えー、と大雑把に言う と,、えー、と、拡張のセットアップ関数を全て読み終わったほぼ頭ぐらいに呼ばれるイベントですね。えー、となんでこれ普段使ってるかというと、あの一番最初に呼ばれてくることと、 あの拡張の都合で追加でどうしても何かやりたいけど拡張のあとでいいやっていうのがたまにあったりするのでこういう時のために使うことがたまに、うん、あります。で、えー、と実際にイベントアンドーの中身を実装じゃあどうやっていけばいいかという話なんですが基本的には、えー、とその拡張で何をさせたいかを整理して上で。 えー、とその何をさせたいかはいつやるべきかどこでどういう処理をするべきかをあらかじめ整理した上で実装をしますツールという感じになりますこの辺りはなんかなんていうか普通の Python に限らず普通のアプリケーションでもあんまり変わらないかなとは思いますけど実際に先ほど出てきたあのブドウ X の場合だと このセットアップ関数のコネクトで HL ペ、えージ、まあ、コンテキストのタイミングでアプライブドウ X というものを呼ぶような形式で普段実装しています。で、こ の, 関数このイベントに対して、えー、と全部で1、2、3、4、5個、5個の引数が存在する、が渡されるタイプのイベントなので、あのここのでコンテキストが、まあ、テンプレートで使うファイルのあの変数なんですけれど、ここの中身のボディを こ, っちでここのアップデートボディでいじりもう一回コンテキストに入れ直すっていう形式で加工する形式をとってますこういう感じでこのコンテキストにあった中身を加工することで出力の中身を改変することができますでこれ の, 思考の考え方としては要するにそのページごとの出力 HTML を加工したいのでつまり中身としてはボディの部分をいじりたいつまりこのボディをいじるためには HTML ページコンテキストでないともう絶対ここでないと加工ができないのでここでイベントで処理をする必要があるでこのためにはどんな引数があってどういうとこに何が入っているかの引数を調べて実際に実装するという感じになっていきますでここまでをざっくり整理すると、まあ、基本的にやっぱ頭になってくるのがセットアップ関数が第一ですでここでもろもろのことができます でもし分布を増やしたいんだったらディレクティブノードなどの追加処理の割り込みだけをしたいのであればイベントハンドラーの登録みたいなことをしていけばよいですねでこの辺りまでが要するに普通に実装する感じの中になるんですがここから先もうちょっとだけ踏み込んで品質をちょっと良くするための実装アプローチです えっと、基本的にただ、ローカルでただ自分のドキスフィンクスドキュメントに拡張めいたものを実装したいだけだったら、普通にトライアンドエラーで十分です、これはまあ普通にあの困るの自分だけで済むので、あのそんなに何がビルドが死んだところでそこまで困るということではないからですね。とはい え, え、実際にと、まあ、特に公開する場合にも限らないんですけれど特にまあ公開する場合とかに、このあたりのことを考えて実装を追加しておくと、後々の人の助けになります。 えっと、1つ目がロギングですねスフィンクスってスフィンクスユーティルロギングっていうモジュールがありますこれはいわゆるあの Python の標準ライブラリのモジュロギングのラッパーなんですけれどあの出力先のこのハンドラーあたりのところが追加で登録されているのでこっち経由でロガーを生成してロギングをするといわゆるスフィンクスがビルドする時の出力結果にもうそのまま一緒に流れてくれるようになります 例えばこういうふうな条件付けでノーティスを投げると、セットアップのタイミングで Python のマイナーバージョンが7未満6とか、いわゆる EOL、今回だと EOL ですねだったときにインフォを出すみたいなことをロギングで簡単にできるようになってます。ちなみにエラーハンドリング、すみません、エラーハンドリングなんですけど、なんでこんな絵文字を使ったかというと、実はあんまり考えてません、そんなに。というのもあの 毎回呼ばれて処理するアプリケーションと違ってスフィンクスって基本的に静的ファイルを生成するものなのであの拡張利用時に何かがあった場合にもおとなしく速やかにビルド失敗しちゃえばいいかなと思ってます普段はただ何かスノエラーだと分かりづらそうだったら何かエラーを追加でメッセージを残して例外投げて死んでしまえばいいというそんな感じですね。 でもう1つで、関数単位のテスト、これ、よくある Python のユニットテスト、あると思うんですけれどこちらもあの、やるに越したことはないけれど、こっちもまあ必要なタイミングのみやればいいかなと思ってます、これは先ほど言ったように、あの速やかにビルドに失敗したら、速やかに死んでしまいましょうという思想ですね、でちょっと次のページで出るんですけれど PyTest を使った方がいいです、これは。 でなぜかというと、次、ビルド想定の、えー、E2E テストを書くときに、スフィンクスにはあの、ビルドを使の補助をするためのフィクスチャーを含む PyTest 向けのテスティングライブラリがいくつか同梱されています。スフィンクステスティングというものですね。スフィンクステスティングを含めて PyTest、ま、の, のマークをつけることで、このスフィンクステストアップっていわゆるビルド用に 使ったライブアプリケーションオブジェクトを渡して、実際にその場でビルドして、中身を取ることができます、ビルド結果をで。こういった外でビューティフルスープみたいなライブラリを使うことで、そのビルドした生成物を直接パースして、中身の成果物として動作確認ができるので、どちらかというと、普段自分もそのスフィンクス学賞のテストを書くときは、こちらの E2E テストのようなものを書くことが多いです。で 実際にじゃあ公開、使いたくなって自分以外にも使えそうな気がするんであれば多分迷わず PyPI に公開しちゃっていいと思います。ただ、今回時間もともとあるのであの公開手順については一旦省略します。この辺りの検索キーワードでサーチしてみてください。でちょっと最後、ノット実装の話をする と, えっと先ほど言ったようにあの何をどこで何をさせたいかをイメージすることが結構重要だったりします。で どうした方がいいかに関してはあの結構スフィンクスってあのドキュメント拡張に関するドキュメントが普通に置いてあるのであのここをまず読みに行くところから始めればいいんじゃないかなと思います実際は。でもう一つ、えー、と拡張に依存しないような要素があるんだったら多分別のライブラリー化しちゃった方がいいですね。 でもう一つあの既存の拡張が結構出回っているのであのどういった書き方をしているんだろうは積極的に見に行くといいと思いますこの辺りはスピンクス本体にも含まれているので積極的にあのコードリーディングをしてしまいましょうでさらに一歩手前として拡張のためにはあの何を拡張したいかの動機が必要なのであの例えばこう使ったらちょっとここが気に食わないから何とかしたいというのがあるのでそういう時のためにスピンクスの使い方を知る必要があります でスピンクスを使ってあのそのスピンクスのドキュメントを読んでどういう動きをすることを知ることが結構大事ですね。でこれはあのちょっと最新ページにも書いた通りなんですけれどいろんな OSS で拡張するためにやっぱその辺りは全く同じことが言えます。えー、言えますね、はいでまあ、こうすることであのただただ使えるよほんの一歩先へ踏み込めるようになるかなと思います。 で逆の視点でいうと、拡張可能にすることだったら、あ, のある自分の持っている OSS を拡張可能にしたいんであれば、このあたりの、普段こういった拡張ポイントが逆に備わっているといいって感じになりますね。で、大丈夫ですかね。で、まとめです、最後で、えー、とスフィンクスを拡張するという話をまあ終始していました。えー で先ほど言った通りスピンクスの拡張あのセットアップ関数から始まりますのでセットアップ関数をまずきちんと追ってどういうことをしたいかをそこで明確にしてあげてあげると良いと思いますの で, スンでそのためには、まあ、まず拡張ガイドを一読するところから始めれば良いですねで最後に書いたとりノット技術のところにもあるように拡張の動機 は, は大事なのでいろんなスピンクスの何々何々をぜひ使い倒して 不満点を見つけてあげてください。以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。何か質問がある方はあのこちらの方に QR コードありますのでスライドゥの方に書き込んでください。えっとそうですね何個か質問来てますのでえっと。 マークダウンでウィキを作る場合と比較してスフィンクスのここが好きなポイントがあれば教えてくださいとのことですマークダウンと比較して普段自分が好んでスフィンを使ってるんですけれど、えっと、一つは先ほど言ったようにあのディレクティブというところがわりと使用レベルで明確化されているので自分の手でやっぱ拡張がすごいしやすい点がありますね。 あのマークダウンって特にあの結構いろんな意味でよくも悪くもあの仕様がちょっと細分化されて乱立してこの文法こっちでは使えないみたいなのがある中でスフィンクスとリストラクチャードテキストだと割とそと自分で拡張を増やしてこういう拡張のもとに書けばいいっていうのも割と自分でハンドリングしやすいのでそこで好んで使っている傾向はあ り, ます、はい、ありがとうございます。<笑> はいえっと他にはですねえっとスフィンクスに依存しない部分はううであそうですあもしかしレシーパーつけた方がいてあつけてつけた方が多分僕の声とかも聞こえてくると思うん で, ししーーのうんでチャンネル何番ですか一番オッケーです大丈夫です。 はい、失礼しましまた、えっと、スフィンクスに依存しない部分は分離するというのがすごく分かりやすいのですがリリースフローが複雑化して修正のベロシティが下がったりする気もして開発初期は特にやりづらい気がしますとでその辺のバランスとか意識 し, てりは し, ます意識したりしていますかということです。 あとそうですね今普段書いてあるものに関して言うと結構な割合でなんだかんだでスフィンクスでしか使わないで済んでることが多かったりはしますので実態として分離してもいいしなるべく分離は心がけてはいるものの案外その分離するタイミングってやっぱ難しくてえっ、ー、と 明らかに、どう転んでもなんかそ、えー、と正確にはあれですね、えーとえーと、スフィンクスのドキュメント以外で使いどころが見つかったって思った瞬間ぐらいを目安に普段分割させている感じですね。Google URL フォントの、URL、を あのスフィンクスに埋め込む拡張を昔作ったことがあるんですけれどこれ別になんかジャンゴ向けの、HM、URL をただ生成するだけだからスフィンクス拡張である必要はないなってふと気づいた時に分割するみたいなそれぐらいの緩い感じでなんか境界線を定めてることが多いです。 はい、ありがとうございます。えー、お時間の方になりましたので、高、えー、井さんのトークの方を終了させていただきます。発表ありがとうございました、えー。参加者の方は大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。またこの後にね、もですねあの質問がまた自分の中に出てきたなと思った方はですね、と直接お話、えー、廊下とか、えー、ホワイとかですることができますので、えー、と当段の方の。 周、まあ、りではなくてあのローとかホワイエの方へ移動をお願いいたします。えっとまたスポンサーブースにもありますのでこちらもぜひ、えー、お訪れてみてください、えー。チケットを購入した上で参加していただいている皆様にはサ、えー、ンプブースのあ失礼しましたスポンサーブースの、えー、シールプラリにもご参加いただきます。えー、規定数、えー、シールを集めると限定 T シャツちょっと。 お手手元にはないんですけども、えー、限定 T シャツとも交換できますのでぜひご参加ください。<笑>はい、<笑>それではこのトラックの方を使用させていただきます。最後にまた大きな拍手をお願いいたします。